をを使ってワードを起動したいいと思います。画面左下のここに入力して検索をクリックします。ここにワードと入力します。そうしますと画面の上の方にワード2 0 1 3アプリが表示されます。これをクリックします。そうしますとワードが起動します。